皆さん、こんにちは。私はレドワンです。今日はバングラデシュと日本の文化の3つ違いについて紹介させていただきたいと思います。バングラデシュでは持ち物に気をつけないと簡単に盗まれてしまうことがよくあります。しかし日本では非常に稀なことです。日本では持ち物で座席を要約するのが一般的です。 バングラデシュの人々はコツルールを軽く考えている一方、日本人はコツルールをとても真剣に守っています。泥が空いていて誰も見ていないところでは記憶を破ること、謝罪しません。バングラデシュは移動中人々は沖縄で話をのう立て、お互いに言う噂話をするのが普通です。 しかし日本人は移動中に音を探定ないし、他の人が騒ぐのもあいあうがあります。以上です。ご清聴どうもありがとうございました。